天気もだいぶよくいろんなチームを見ていただいたと思いますが、えー、他と比べちょっと少人数ではありますが精一杯演武させていただきます。よろししくお願いします会場お客さんに お願いざ ありがとうございます。はい